ハニーが3月31日に公開初日を迎え、オープニング2日間の国内映画ランキング、工業通信社で9位にランクインした。全国145館と小規模な上映とはいえ、この結果には関係者も意気消沈しているようだ。同作は赤髪で不良の新入生を逃がせたいが、平野がビビリでヘタレな女子高生小暮なお。 タイラユナに突然プロポーズしたことから物語が展開していく鬼キュラブストーリー。横浜流れ星、水谷カホ、スーパー星ジラルズおそぼいをリ佐野竹らが脇を固め、なおのおじ役はシンガーソングライターの高橋優が演じている。原作はメグロは虫による同盟コミックで、 監督は平成ジャンプイノビ系とモデル山本美月が W 主演し、昨年公開された、ピーチガールと同じく新徳幸春氏が務めている。今作に寄せられたレビューを見てみると、 展開が早いと思う場面はあったけど、思っていた以上にまとまっていた、平野くんが演じた鬼ヶ瀬くんの、不器用ながらもまっすぐな純愛が見ていて好ましかった、全編通して前向きで幸せになれる映画、といった高評価が出ているが、平野は独特なハスキーボイスが特徴的です。しかし、その性質について、苦手だった、あの発声じゃダメ。 声がおっさんみたいにカサカサで気になって入り込めなかったなどと辛口コメントも全てのキャストが演技下手すぎ特に主役の二人にはがっかり監督もよくこれで OK 出したなといった演技力への指摘も見受けられますジャニーズに詳しい記者またピーチガールを手掛けた監督の作品ということもありデートシーン 曲の入れ方、ロケ地、エンドロールまで思いっきり、ピーチガール、とそっくりだった、ピーチガール、缶が今日過ぎ、ほぼ同じ場所を使って、ロケしてるところがある、と、作風に共通点を感じた人も、そんな新徳監督は4月1日のインスタグラムで、鬼キュン映画、ハニー、公開2日目、無事に9回の舞台挨拶を終えました。 と、ハードスケジュールを終えたと報告。映画ランキングの結果が発表された翌2日には、鬼キューン映画、ハニー、公開1週目は9位でした。やっぱり悔しいですが、まだ始まったばかりです。見て損はないです。ぜひご覧ください。と、綴っていた。一方監督は昨年10月下旬にうかつな発言でファンを失望させています。 この頃、ハニーで共演した平野と平野に交際におわせ疑惑が浮上し、ファンの調査によって私物の T シャツやサングラスがお揃いだと騒ぎになり、新徳監督のインスタに、二人は付き合っているんですかといった突撃コメントが寄せられる事態になりました。それに対し、映画を、勘に来てもらわなくて結構です。勘に来ていただくて結構です。 そういうことを宣言するために僕は SNS を始めたわけではないんで、原文ママ、と、ぴしゃり。熱愛が事実かどうかよりそういう発言をした監督に、がっかり、と作品にネガティブなイメージを持ったファンも少なくありませんでしたどうそんな中、同作の公式ツイッターは、劇中で平野が CM 出演する、ビタミン炭酸マチ、の登場シーンがあることを明かし、 4月3から16日まで、コンビニエンスストアのファミリーマート、サークル系サンクスにて、ハニーハケイクルーマチオリジナルヘ屋使用クリアしより、の店頭プレゼントキャンペーンを実施することを告知。さらに、2日には、映画ハニー、などのハッシュタグをつけてツイートするツイッターキャンペーンの、第8弾、の募集も開始し、映画を盛り上げている。 映画初主演作は、残念ながら9位のスタートを切った平野。今後は4月17日スタートのドラマ、花のチャレから花男 NEXT SEASON ケラ、TBSK に出演し、年内に2作目の映画、ウィラブの公開も予定されている。CD デビューをきっかけに、高記録を出せる俳優に成長できるだろうか